こんにちは。よさこいラましーアと申します。えー、と、本日ですね、あの、小田原城本丸広場で、このような提灯、結構可愛いじゃないですか。これ、一個千円でお作りいただけるので、えー、と、皆さんよろしかったら、お作りいただいてもいいかなと思います。よさこいラましーアです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 はい、新しい世界君と共にあの景色を。<笑> I'm <laughs> sorry. ありがとうございました。